最新不動産情報ならぬビンズンですよ日本でいう横浜もう東急さんがねこの土地を開発してくださってるおかげでマンションめちゃくちゃ立ち並んでる前回ビンズンで紹介したのがザビューそして今回紹介するのがソラガーデン2 2021年7月こちら立って最新ですよこの隣にはさ来年には4モールできるで港南もできるでしょ川崎フロンターレのフットサル場もできるそして今回紹介するのは2ベッドルームです工業団地にお住まいを希望される方はもうここは今見とくべきな場所ですよ行ってみましょうレッツゴー おおやっぱ新築の匂いがするまあ最初ね靴箱広いです広ますベーシックな2ベッドルームって感じだね でも六人の椅子って結構珍しくないツーベッドラムだだいたい四人とかちゃんと広めなテーブルっていう感じよねうん、そうねうん<笑> 2つの…ステーキーちょっと待っよくないな<笑>え ?2 つの線香花火でしょうああ、そういうことそう<笑>線香花火が<笑>、はい… ビームを飛ばしてるから、ね、はいはいはいは い, だからどういうそしてここなんでしょうあ洗濯機見て棚あるよ柔軟剤とか洗剤とかここに置くことができるというなんかね下に置きがちだけど上に置くことによってね下の汚れとか気にしないで済むというさあそしていきましょうキッチン L 字型で広いですねでこの2つ 広いね黒ですごいなんかおしゃれな収納もね広いね上も下もここも広いしたくさんめっちゃあるわこっちもめっちゃあるやん収納、うん、はいで冷蔵庫で広広 ファミリー向けで、OK、ですいや、ね、ーベッドだもんだってツーベッドでそれ無理や単身用のちっちゃい冷蔵庫はきついよだってもうこれぐらいの想像してない俺はいやいやだいやそもそももう高さあんだから<笑>に広いここにも収納あるよいいあめっちゃいいねリビングですよリビングも広いねここのスペースがやっぱ子供遊ばせたりとかねすごいいいのよ こういうスペースがあるのっておもちゃ置いたりとかなんかねすごいファミリーのことを考えてくださってる家だなっていうのを感じます杉本さんいないからちょっと皆さん本当想像できないと思う広さが結構広いいやだいぶ広いだいぶ広くない、うん、?123456 えっ 五人目と六人目が半分重なってるって。六。六六六。もう七分がもうカメラから消えてます。<笑><笑>でも、マジで広いね。このソファーオットマンもあってね。リア充スできますよ。さあ、そしてベランダですよ。こう窓も大きいね。大きく風をもう取り込んでくれますよ。ベランダも広い。結構あるやつ。 このの隣部屋からーー結構あるま<笑>やなぁ。結構あるもんだって広さが高い建物ないもん見た感じ、うん、でネイチャービューでしょこれがおうちにはねリビアービューとか言いますけどビビーすリビアビューをはっきり言うタイプ<笑>ビビアービューリビアービューですけどこれじゃあネイチャービューセミナすごいね自然の 音をすごい感じれるでもねあの部屋の中にいると全然あの聞こえなかったので、うん、まあちゃんと寝れます当たり前ですけど<笑>まあ5階はこのような感じなんですが21階のお部屋もございましてそちらもご覧くださいこちらがスモールペットル結構好きこのシーツの色とか これは結構好きな色だわあのセンスが合いそうですここを作った方とでこのね家具もあのリビングとかと同じようなタイプのであここにも電源だったり USB もあるし充電もできるで電気おしゃれやほらめっちゃ可愛いだここでだけ歯歯医者さんとかねできるんじゃないこの歯に当ててさこうやって C1AB とか<笑>ーンーンいうルールが無理ですえ口の中にたまったものを全部ダラダラやここでやったら大きな、はい、鏡もありますし収納も広いですよスモールベッドルームにしてはなんか結構ちゃんとした収納ありますそしてこっちがシャワールームですねもう綺麗ですよだってもう本当これね誰も入ってないって証拠まだビニールがかけてあってこれを剥がすのは 全盛期のオンバト、まあ、ンバシャールも一般的なあの、スモールベッドルームの備え付けの方の一般的な大きさでございます結構しっかりとしたね段差になってるこれね高めになってるけ、ね、ん水出ないですよこっからこれ結構ちゃんと高くなってるしここがねあの、剥げてこないようにステンレス的な こというこで、強化してあるけんいや、結構いいわこれはこれあんまり見らんねで収納がねすごいわほらここにもあるよトイレットペーパーで予備とかは置けるんよきっとはいはいはい、うん、でもまあここにもね当たり前のようにありますしね当たり前の顔してああ当たり前の顔してここにおるよどんな感じてる納がここはっ<笑>ちゃんとここにもあるしそうそうそうそう素晴らしいいいですねメインベッドルーム こちらもだけもう統一感の取れたシーツシーツの色俺が好きなやつ出たー一番好きなやつ出たここにめちゃくちゃ漫画本とか入れてた 俺, も俺の実家<笑>もうここにめっちゃ並べてた漫画本とか本来は多分ね下着とかタオルとか入れたりするんでしょうけどまあこういったところ無駄なく使えるっていうじゃこのテーブルもありまして で、で収納も広いですよ奥が深いわまるまるスーツケースとかいけたりするんじゃないこことかガーファーンガーファーっていけるーーガーファンガーファンここに入る<笑>ガーファンみたいなちっちゃい量なんでそこに入れてないやでかすぎるよ入れてないもんじシャワールーム綺麗ですよ、まあ、さっきよりやっぱもう当たり前ですけど広いトイレも広くでこの に量ついてますんでこれを生やすのはあなたたちですた<笑>と周周周目2目<笑> 2 目, 2 目, 2 目, 2目した、うん<笑>そしてねシャワールームは、まあ、広いですよやっぱりメインベッドルームのシャワールームなのでかなり広く両手広げられるぐらいでこれ嬉しいねこれ見て 遊びの触るやつじゃないよただ触るだけのとこじゃないよここにねドアが壁を破壊したりしないようにでねドア傷ついたりしないように優しく受け止めてくれる優しく受け止めてくれる人がいるってだけでね皆さんベトナムにあ安心してこれるってなるんですよこれそうこれだけ<笑>そうなんかつっかえてたものがねあふわなベトナム行ったら1人寂しいな 頼れる人もいないなーっていう時に頼れる存在んていう名前なんだこれはゴムドア止め優しいボタンゴムド雑の名前でございますよかったこれがあって共用部をめっちゃおしゃれで広いバーベキュースペースありのでこっちはねテーブルめっちゃたくさん置けますとすごいね 奥には、シンガポール、マリーナーベイサーズ。<笑>見えた 違, 違いす、ね、あれちょっと待ってここどこだっけベトナムからも見えるってよいやいやい や, いやでも眺めも綺麗よねすごいねこちらプールもね、広くて綺麗ですよこれね、太陽がね、綺麗に隠れる位置にあるけん日焼けせずに入るこれがもう素晴らしいポイント激アツですロロもちろん、ジンも備え付けでありますし器具もたくさんございます ビンズエただで借りるの大地ビンズ編ビンズエリアといったら、大地ビらまあタクシーで1時間から1時間半ぐらいまあこれはね、もう渋滞とかでちょっと時間が変わりますが、それぐらいの場所で、広さは86平米、来年、イオンモールできて、江南できて、で、川崎フロンターレのサッカースクールもあって。 で、イオンモールビンズンキャナリーまでのシャトルバスも出たりしとるけど ね,、うん、ねまだできてないけどね、横のイオンがツーベットルブでしょこれむずマジでわからないでも新築だけどねめちゃくちゃ新築ってことでしょう。マジで当てに行くわいやいやこれいつも当てに行ってもらわんとこれ。いってるだよ、<笑>今回マジ ガチ中のガチガガガチチチ中のオブガチ、うん、ガチオブガ チ, ガ チ, オブガチいきます1000 <笑>ドルいや高いかなどうなんだろ う, しもうめっちゃ新築やんこれ1000、うん、ドルお願いしますじゃあ答えの方お願いしますうわ マジめっちゃ刻んどるやん、ずるない。<笑>俺ね、マジ迷ったんよ。九百五十ドルか千ドルで迷ったんよ。めっちゃ<笑>めっちゃ欲しいやん。九百五十でも外れればいいよ。いや、でも、めっちゃ刻んでくるやん、ずるない。管理費とか、そういうのはい、かゆから。そう、十ドル、うん、取ってほしいわー。でも、九百八十か。いいね、でもね、九百八十で。 4人家族4人とかで、ね、暮ららせたりたりするっ全然いいわもうね今ベトナムに入るのは陰性証明書のみで入れたりもしますので入国したら便秩に住む方是非こちらの方を住んでみてくださいそして他にもたくさん物件ございますので是非気になった方は下の問い合わせから問い合わせしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさよなら